今のオーケストラサウンドと合唱そしてお聴きになっている皆様方お一人お一人の、ね、心の中にも足元がーっとこう湧いてきてそれが一つになっているんじゃないかなと思います今の歌ってた歌詞の一節にねこういうところがありますね「夜の支配に朝の光がすでに勝ちあなたの夜明けが来る祖国よ」っていう言葉があるんですがまさにこの言葉をウクライナの方々にお送りしたいと思います さて、えー、先ほどご案内もございましたがお隣にあります東京芸術劇場8階と9階がライトアップされてあ、えー、たりも暗くなってまいりましてちょうどこのウクライナ、えー、カラーにね、えー、ブルーとイエローに、えー、なっているわけでございます、ね、そういうグローバルリングから、えー、お届けしているウクライナ応援コンサートでございますがちょっとここでマイストロにもお話を伺おうかなと思います。マイストロ小林章さんです えー、もう本当に連日いろんなのニュース映像でね、はいえー、伝わってますけども、えー、ちょっと前の映像を見たらあの避難をする駅があるんですけども、えー、そこでみんなもうごった返してるんですけどそこにピアノが1台ありましてねそこにやっぱりピアノを弾ける男性が弾いてあの来て、えー、音楽を奏でるするともう本当は避難しなきゃいけないっていうもうさっきだった空気かと思ったらそこにウクライナの人たちが集まってきて。 一緒に声を合わせて歌を歌ってるシーンがあってやっぱり音楽っていうのはどんな場でも人をつなげてくれるものがあるんだなと思いましたが今日はマイストロはいつも何回も演奏なさってる名曲なんですけどこのフィンランドア含めてどんなお気持ちで式台にお立ちですかちょっと恐怖がありまししした最初の音を出す時がしかしすか皆様ごくファッション フォーク何、えー、ー情熱と、うん、コンフォーコっていう感じでお弾き下さって普通の音の3倍ぐらいが出てたんですよ。とこういう風にオープンテアターだとやっぱり音の出がちょっとあの空気によって動かされてしまいますけれどもそういう意味では心からはじけ心に皆様の心の左まで届くっていう思いはいつの間にか。 何だろういつまでも記憶に残るそしてこれからのウクライナの助けになるとそんな感じをしましたそですね、はい、しかもグローバル・リンクにこんなにたくさんお客様がいるっていうのはもう人の海ですこれ、ね、ウクライナ応援の海が今できているっていうそこでオーケストラサウンドが響くってもう本当に記念的な場面、えー、だと思いますさて今日3月11日というのはご承知の通り 東日日本大震災から11年の日でもございます、まあこの日は本当にあにマイストロも福島県いわき市ご出身でございまして、まあ、この日は特別な日になるわけですけど、はい、まあ、祈りとかその何て言うのかなそのまあ応援ということも含めてこれから応援すあの演奏するのはダニーボーイでございます、はい、これはあの非常に あふりとした情感あふれる音楽でございますけれども母親があるいは父親が子供を思う気持ちが描かれているこの味わいというまた今日祈りにも通じるものがございませんかそうですね素晴らしいです、うん、特にこのアスカちゃんちょっとクライマックスに行ってコンサートメッセージの<笑>瀬崎アスカさんですクライマックスだ 一つをね、いやです、ね、本番でね本番でいきましょう本番でね、はい、ということでこの次はダニー・ゴーでございますこの曲はもともと「ロンドン・デリーの歌」というね歌があったんですがこれを1913年第一次世界大戦が始まる前の年でございますがイギリス人のとある弁護士が詞をつけまして。 えー、母親が息子が行っちゃうんだな父親がでもいいんですけど親が息子が行っちゃうんだな帰ってきてくれよいつまでも待ってるからねっていうそういう詩を書きましてそのロンドンデリーの歌に合わせて発表したのがこの「ダニー・ボーイ」という音楽でございます3・1・1の祈りそしてウクライナへの祈りそんなものを重ねてマエストラと。 おバケットその仲間たちオーケストラがこれより演奏いたします。 皆様よくご存知のダニボーオイでございました。今コロナでございますのでね、普通だとラボだと。